6代目です。今日はヘリなし畳の表替えをしましまた。あまりですね私これねんでかと言いますとどういうわけかろくな作り方をされているヘリなし畳に当たらないんですねなかなか今回もちょっとひどかったです最初の作りが悪いと張り替えの時にものすごく苦労するんですほんと毎度毎度大変です側面にですね、まあ、見えないところだからといって ですね、針あれを山ほど打ち付けてあったりもうほんと作りが悪くて最初からこれどうやっても角が割れるだろうというような作りしてあったり畳表が膨らんでブカブカになってたりでそういうのってなかなかですねにに仕上げにくいんですもちろん最善を尽くしていますけど特に減りなし畳はですねあまりまともに作られる畳屋さんが少ないのでこの辺ほんと吟味しないと。